大よろしくお願いします。 はい、いま す, いですよ、ねえー、このいません、これからやらさせていただきますのは奈良という説明でございまして。 敷地 し, しますえー、御、え、船、ー、沼をテ、えーマに作り上げてきました。えー、その中でもですねこ、ねえー、の内林え話題の内林っていうお、えー、祭りがあるんですけども、えー、その体操を打ち鳴振りであったりとか、その中で迷いどこ の, のえー、あの迷いどころのを振りにイメージしております。皆様に寄席のまなぶをえお、ー、届けできるよう、精一杯努力させていただきたいと思います。ご先祖ほどよろしくお願い申し上げます。 对。拜拜